みなさん、こんにちは。アプタービートミュージックスクールギター科講師の瀧澤でございます。今回も滝、えー、澤勝成の手癖。その4ということで、僕の手癖みたいなフレーズをご紹介させていただこうかなと思います。また、カッティングのフレーズになるんですけれども、まあ、よかったら値段の1つとしてストックしていただいて、思想のときとかに使っていただければうれしいなという感じでしょうか。とりあえず、そのフレーズを聞いてみます、えー。今回の動画ではこんなフレーズを練習して覚えていただこうかなと思います。とりあえずやってみます。Let's try! シッフルのカッティングという感じでしょうか。早速やってみましょう。まず、リズムは置いておいて、どこを押さえなければいけないのかを確認していこうかなと思います。まず最初3弦あと6弦の3フレットを2回弾きます。どんどんという感じです。人差し指でもいいですし、あと親指でもいいです。どっちでもいいです。3フレットを2回弾いたら、薬指で2、3、4弦の5フレットをまとめて弾きます。 それで、その次は人差し指で2、3、4弦の3フレットをまとめて弾きます。それで、その後に中指で3弦の4フレットをハンマリング。それで、人差し指をずらして、1弦、2弦の3フレットを弾くという感じです、えー。もう一度、6弦の3フレットを2回ボンボンと弾きます。そしたら薬指で3本まとめて5フレットを弾く。それで、その次、人差し指で3本まとめて3フレットを弾き。 中指で3弦の4フレットをハンマリングし、えー、人差し指で1弦2弦の3フレットを弾くという感じです、えーっと。やってみましょう。こんな感じ。ポイントとしては、最後の 1, 1弦と 2, 2弦の3フレットの音がアップピッキングになるという感じですね。それまではダウン、ダウン、ダウン、ダウン、ウンハンマリング。 最後のここの1、2弦の3フレットだけはアップで弾いていきましょうここをアップで弾かないとリズムがなんかこう都合が悪くなってしまうというかカラピッキングが入らなくてなんかつじつまが合わなくなってしまうので必ずアップで弾くことダウンダウンダウンダウ ン, ダウンでハンマリングしてという感じですでその後に3弦の4フレットと2弦の6フレット をまたこれまたアップで弾いて、予言の3、予言の5で1周という感じです。1周というか、1小節という感じですね。つなげると。こんな感じです。こんな。最後のこの予言の3フレット、5フレットに関しては、ダウンピッキングで大丈夫です。 ダ ウ, ダウン、ダウン、ダウン、ダウン、ハンマリング。で、次の1弦、2弦と4、6だけアップピッキングで弾いて、そのあとはダウン、ダウンという感じです。で、ここから2小節目なんですけれども、1小節目の動きと2小節目の動き、実はほとんど同じです。最初にこのドン、ドンってやった場所が、ゴー、ドンに変わるという感じでしょうか。 ドンドンパンパランじゃなくてゴードンパンパランになる感じです。つなげてゆっくりやってみますとこういうことです。 ミュートのこととか考えると、6弦は親指で押さえたほうがやりやすいかなとは思うんですけれども、まあ、この辺、人差し指で弾くことも全然可能なので、ご自身のやりやすい方法でやってみていただければという感じです。それで、この2小節が基本のパターンになってきて、あとはこれを繰り返して、合間合間におまけを入れるみたい な, のな、そんな感じになっております。 ブラッシングの入れる場所なんですけれども、これはまあ、すごい自由でいいかなという感じでしょうか。僕は極力あんまり入れないようにして、できるだけスカスカな雰囲気で弾くようにしてるんですけれども、あんまり抜きすぎるとリズムが取りづらくなったりとかするので、できる限り少なめに、えー、少, ない少ないように入れてる感じです。ちょっとゆっくりやってみるとこんな感じ。うん その2小節のパターンを全部で4回繰り返すんですけれども、2回目のときと4回目のときにおまけのパターンを入れます。まず1回目はおまけなし。で、その次、2回目のときには、最後の4拍目にこの音をおまけで入れます。2弦の8フレットと3弦の9フレットですね。どんな感じで入れるかというと。 こんな感じで、4拍目にパンパーンと入れます。パーンパーンこんな感じです。それで、3回目のときにはおまけなしで弾いて、4回目のときには適当にグリッサンドをしながら、次のパートに向かっていくような感じでしょうか。ちょっとこの前半部分を通してやってみます。ゆっくり。こんな感じです。 でその次のパートは、えー、g 7 s a s 4というコードからスタートします。5弦から10フレット、12フレット、10フレット、13フレットという感じですね。で、こんな指使い。それで、この g 7 s a s 4から小指を1個こっちに、12フレットに持っていって、g 7というコードに変えていきます。どんな感じで変えていくかというと、こんな感じ。 ダウンからスタートして、ダウン、ツッタ、ツッタ、ダウン、セブンス。こんな感じです。それで、このコードが弾き終わったら、単音で5弦の12フレットから12、13、14と弾いていきます。そして最後、人差し指で3弦と4弦の12フレットをアップで弾く。こんな感じです。 それで軽くブラッシングを入れたりとかしながら、まあ、リズムキープをすると。別にリあのブラッシングを入れなきゃいけないというわけではなくて、リズムを有しないために、まあ、自分のために軽くリズムを入れているような、ブラッシングを入れているような感じです。通して弾いてみると、こんな感じです。コードを弾くときには、ストロークは大きくこの勢いよく弾きたいんですけれども、ターンオのときはできるだけこじんまり弾いたほうがメリハリがついて、 かっこいいかなと思います。このコードで弾くときは大振りなストロークで弾いておいて、単音のときには軽くブリッジメートをかけるくらいの勢いで、こじんまりと弾くと。そうすると、フレーズになんかそのメリハリがつくといいますか。これでも別に大丈夫っちゃ大丈夫ですけども、 なんかこういったほうが、なんかこのね、激しいところとおとなしいところのメリハリがついてよいかななんて僕は思うんですが、いかがでしょうか。で、この g 7 s a s 4から g 7 s に流れを、ん g 7 s a s 4から g 7 t の流れを引いたら、2フレット下で全く同じことをします。この f 7 s a s 4から f 7にして、10フレットからターンオという感じですね。 こんな感じ。G7 の動きを2フレット丸々下げて、もう一回繰り返す。そして、また G7 の動きをやって、また2フレット下げて、同じのを繰り返すというような感じです、えー。通してやってみますと。こんな感じです。それで、最後の。 このブラッシングあ単音、単音の部分がなくなって、まあ、ブラッシングを入れているような感じなんですけれども、ここのところはなんかこう激しめにグリッサンドを入れたりとかすると面白いかなと思います。僕はさっきそのお手本といいますか、その軽くその演奏をしてみたときに、結構1弦のこの辺の音とか使ってグリッサンドをしたんですけれども、気づきましたでしょうか<音楽>こんな感じ。もちろん6弦だけで。 グリサウンドをしてもも、いいんですけれどもかこの音程差があった方が面白いかなと思いますので1 弦, 1弦とか2弦とか3弦とかこの辺の高音源を使ってグリサウンドしてみるとまたこう、ね、音程幅がすごく広くなって面白いかなと思いますこんな感じ上がるときは1弦下がるときは6弦って感じですかね それで、またさっっきやった前半の部分のこのパートを繰り返して終わりという感じでしょうか。えー、とリズムがそのシャッフルじゃないか、バウンスというリズムなので、すごい取りづらいとは思うんですけれども、うまくできるとなんかギターできる人っぽくて、それっぽいくてかっこよ い, いかななんて思いますので、よかったら練習をしてみてくださいませ。そんな感じです。えー、とストロークとか、結構まあザックバレに説明してしまいましたけれども、その辺はその、ね、その僕の。 このビデオを何回も何回も見てです、ね<アップ>、ここはアップで弾いているのかダウンで弾いているのかなんていう感じで、メコピーをしていただけるとうれしいなという感じでございます。それでは最後に、えー、全体的にゆっくり弾いて終わりにしようかなと思います。では、行きます。ワン、ツー、ツーサン、シー。 g 7ンスのフォームかなえっ、ー、と2弦、2弦から、あ、嘘、5弦から、5弦から8、7、8、6のフォームを作って、2フレットそのまま上げると、で、ひとまとまりという感じでしょうか。まあ、このフレーズ、うん、今僕はちょっとスタカート気味というか、結構この音を短くて弾いてますけれども、なんか音を伸ばす感じで。 やってやっても面白いかなと思いますので、まあ、その辺は自分の好みにいろいろアレンジしたりとかして、楽しんでみていただければという感じでございます。それではまた次回お会いしましょう。頑張ってフレーズ習得を目指してみてくださいませ。それでは、さよなら。う<笑>